こっち向きにドレンボルトあるんだそうです結構汚れてるでしょうか1 4 0 0キロどうなんですかねそれなりにだとそれなりにあでもまだ結構クリアだね、まあ、今真っ黒にならないよねそうそうは はい13プロ<笑>そればっか言ってるあでもしゃばしゃばでもこんなもんだよねしょっぱなから ね, ですねああ意外とそうでもない系じゃない あ フ, ィルターがフィルターレンジ買わなきゃだ。<笑> こういう感じで出てくるのね。 全然も粘度もあります。ここをこのここですね。はい。ここがこれちょっと黒く塗ってるけどこれがとガードスライダーのネジが刺さったんでこれを交換するんですけどこれ全部ネジを取ってはい。ででこちらも最終的に取り外しさせ外していただいてはい。で交換するのがこちらのオーリングンはい。そうですね二点ここに入ってるそうですね。 とここですねクラッチに入っているパッケンジを交換なるほどなるほどで新しいのを付け替えさせていただいてあと最後にシールを貼らさせていただくっていう形ですねシールもあるんだなるほどこれは自分でやろうかと思ったけどできないんでよろしくお願いします<笑>、はい、ありがとうございます、はい なんだかんだ言って、はい、めっちゃ長距離性能あると思うこの子あ本当ですか、うん、よかったですケツ痛くなるかなと思ったけど、はい、意外とならない何だろうね意外とならないよね、はい、意外とエンジン回ってないの1 0 0ぐらいって、はいはいはいはい、意外と回ってないからそんなにこう。 なんか心臓爆発。そうそうそうそう意外とね来ないよねたいい。こうスクリーンつけた ら, たらいい割といけちゃうようねまた。はい、<笑>楽しみです楽しみですか。うん、はい、あとやっぱりステップが、はい、X、L ビート違ってこう一箇所じゃないですか当たり前なんだけど。はいはいはいはい。からなんか膝とかが固まってきちゃうんで。 なんであのでフレームあのさっき の, あのガード、はい、ガードに足乗っけるとこ作りたいハ<笑>ーレみたいにでそれのステップも買ってるあ本当ですか買ってるこういう空気感で取ってくるのね一応ここですねえええっえっえっ こここれそうですこれなんだここからこっちからこう叩くってことそうですねすげえピックになるな二箇所ぐらい多分あるんですよへーここでそういうことなのか共同作業となっております<笑>ありがとうございます。<笑> れが取れましたこうな っ, うちっあ閉めてもいける。 えー、こんなになってるんだすげえ<笑>めっちゃ綺麗だね<笑>当たり前か<笑> こ, こ, ここがクラッチそうこれは何これはカムチェーンとかをつないでるチェーンじゃないのかあカムチェーンここにありますねそうですねカムチェーンがここにある<笑> 的には意外と思う。なんかいろいろくっついてる。フランク、カムチェーンが奥に見えて、これはなんだかわかるんないです。今フィルターとつけていっていただいております。でこれですね、パッキンじゃないみたいなんですよね。ガスケットかガスケットじゃなくて。 なんか液体のパッキンみたいなのがついててそれをこれから落としてまたつけてくれるようになるようですバスケットではなくこんな感じの液体パッキンだそうですうわめっちゃ綺麗こちらが新品 あもう塗ってある状態ですね。そうですね。 めっちゃ大変そうです。 <笑>静江さんありがとうございます。めっちゃ大変そうです。綺麗になりました。静江さんありがとうございました。飯も食わずに。ね、全然。結構ギリギリなんですよね。そこ。そうですね。多分真ん中につけてもらってるんですよ。 そうそうそそんな感じでつけてもらったんですけどで今やってもらってるんですけどちょうどこの位置ですよねえー、っと今は、えー、っとネジをちょっと自分で短いのあれ2 0ミリでしたっけ2 0ミリの六角のネジを買ってきてで今静谷さんにつけてもらってるんですけど実はベイトナーのそのままの状態だとこんだけこうネジが飛び出てるんですね これが転倒した時にこのガードを少したわませてここに突き刺さった結果ここにこう傷がガスッとついたのでこれがね約6ミリぐらい出っ張ってるので約1センチ短いネジを買ってきて今つけてもらっています。これ多分デートナーの人分かってねえと思うんだよね。 実際そうですね幅前、まあ、エンジンガードとしてそうですね守るっていうのはあるんですけどそうですねなと思でこれ不思議だよねそうですねギリギリですもんね実際本当にこれだと今閉めても出ないですよね、はい、出ないからこれ多分ぶつかってもそんなに傷は入らないと思うんですけどね そうですねネジもそんなに中から出てきてる様子まだないんでで す,、うん、ですよねなのでネジがあそうですもともとのネジがここなんですよねで、まあ、7ミリ測った時に7ミリぐらい 6mm か 7mm ぐらいこの先っぽが出るんですよねててそうですそうですそうです、はい、そうです、ね、まあ、こんだけ違うでこっちが、えー、と新しく買った方が 20mm ですね なのでこれに変えた方が、心配な方は変えた方がいいかなという感じです。じゃ向こうもやっちゃうね。ありがとうございます。はい